5月の壁面飾りの例をご紹介します背景は青空や風景を描いた紙に屋根瓦を貼ったものを用意しましょう鯉のぼりをつけるのに8枚羽の風車長い紙の棒紐を用意しますくねくね鯉のぼりは3色用意しましょう伸びてしまわないように裏にマスキングテープを貼り口には紐に通すための 紙テープを貼っておきましょう色紙と画用紙で作った勝負の花も用意しておきますまず風車の裏に紙の棒と紐をくっつけておきます風車と棒をしっかりと台紙に留めますこの時紐の端は留めません鯉のぼりの口の部分の紐を竿の紐に通し仮止めします 鯉のぼりの裏のマスキングテープを取って、伸びてしまわないように軽くピンで留めておきます。マスキングテープは壁に貼る前に取っておいた方が作業がしやすかったと思います。空いているところに勝負の花を貼っていきます。向こうから手前へと貼っていってください。 全体のバランスを見ながら、こいのぼりの形を整えます。これで完成ですが、こいのぼりは後で動かすことができます。毎日少しずつ動かしたり、その日の風の強さに合わせて飾るのも面白いです。季節が終わったらパーツごとに外し、こいのぼりは裏からマスキングテープを貼って片付けておくと、来年も使うことができます。